はいどうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思います。えーとですね、本日見ていきたいのは、えっと、中華式ですね。で、いやね、クラン対戦リーグ、マジで苦戦してるんですよ。今これ、3戦全敗の状態で、これ14敗目も、もう多分これ、ああ、4敗目もしちゃいそうだなっていう感じになってるわけなんですね。で、何がね、きっちりかって、結構ね、みんな全 の取り方を忘れちゃってるんですね。あの、1ヶ月半ぐらいの長い、その、えっと、ファーミング期間を終えて、リーグ参戦してみたら、全然取れなくなってる。ね僕もそうなんですけども。で、その中で、やっぱりね、あの、1個ね、あの、すごい、これやれば全開取れるぞぐらいのパターンっていうのを、やっぱ見つけていきたいなと思って考えているのが、これです。これ。えっとですね、中華式なんですけども、 ななる中華式でではないんですねもうねパターンでこのパターンがあったらやれるぞっていうねそういう中華式だと僕は見ていて思いました、まあね、ボキボキさんがあのやってくれているこのアタックまず見てほしいんですけどもどうやるかっていうと、まあ、すごく単純ですよねあのタウンホールって、えー、今タウンホール14におけるもう最重要最強 あの、強いプラス怖いの最強最強防衛施設なわけですよ<笑>。なんか、めっちゃ滑ってますけど。あの、そういうね、防衛なので、ま、これをね、いかにしてクリアするかっていうのが、大きな課題になってくるんですね。で、こういうふうに壁から4マス離されちゃうと、こういうふうにね、4マスこういうふうに離されちゃうと、 これアーチャークイーンで壁の外からこう抜きますよってことがこれできないわけですよね。だからどうしてもここに何か入れなきゃいけないわけですよ。キング入れるか突撃艦入れるか、内イはペッカとか E ティとかそういうのをガガガって突っ込ましてもう力で押していくか。当然ここにスパービスなんか入れたら全部ポイズンダメージで落ちんじゃいますんで、これやっちゃいけないんですけども。なんでまあ、そういう方法しかなかったと思ってたところに、 逆にこれね、タンホールが中心にある場合はまあまあ、別なんですけど、こう外周にある場合っていうのは、おでんにね、これレジかけて、おでひで折っちゃうんですね、こういうふうに。俺れ、めっちゃ大事で。これで折ってしまうと、もう最重要防衛が1個消えたことになるんで、そこから中華式を展開するわけですよ。ペッカプラススパビルズですね。で、えっ、ー、と、こいつらで一気に中央突破していく。で、あいつの防衛に関しては、ね、スパビルズがね、マジで強いんですね。 あのーまあ、今回、えっと、アイゴレ3が来ちゃったんで、結構まあいやらしい防衛ではあるんですけども、スパビズって、あのー、チェーンが、まあ、当然ご存知の通り入るので、相手の防衛をこうまとめて一気にこう潰すんですね、今のスパイズのチェーンで、アイゴレ2体一遍にこに潰すことができたんで、えっと、フリーズ効果を、まあ、実質1体分、えっと、無効化したようなもんですよねで、こういうことができちゃうわけですよ、で中央部分に入ったときにはもうやられちゃってはいるもんなんですけども、 ここからはイエティー、あ、ペッカヒーラーの形でガンガン押していきながら後ろからアチャクイが射抜いていく。で、外周に関しては、10日弊社を使ってます。これね。10日から出てきたホグライダーがぐるっと回りながら、これロイヤルチャンピオン、チャンピオンここにいますよね。こいつが、まあ、仕事をしていくという感じで、え中心から外周にかけて、えー、っと、ホグロイちゃんで中央部分はアチャクイとペッカ、後ろからヒーラーという風にね、これで最後まで押し切っていきます。っていうね、形が作れるので、 やっぱねタウンホールをお出火で今壊せるんだったら壊しちゃうんでそこからの中華式を展開すると、まあ、中華式後のペッカスパーウィズの、えー、とルート作りっていうのはすごくね臨機応変にあのやれてしまうのであのだいぶ強いなおまけにあのー、突撃艦とかでタウンホールを壊すっていうこともすると、まあ、兵器を当然使っちゃうわけですよね。 だけども、お出ひで壊すことができれば、実質0時一発ぐらい、えっ、ー、と、呪文使いはするものの、突撃艦の部分の、えー、兵器の枠っていうのを、今回みたいに10日弊社に変えることができちゃったりするわけですね。で、これがめちゃくちゃ効率いいんですよ。なので、えっ、ー、と、前回の角度がぐぐっと上がるんで、これはね、僕、マジで練習してると思いました。本当にこれから、 えっと、しばらくですね、中華式で、えっと、頑張って、えっと、クラン対戦、えー、リーグ終わったらですね、マルチ回していこうかなというふうに思ってますね。あの、いろんなね、えっと、使い分けが多分できると思うので、えぇ、ー、アチャクイのクイヒからの中華もできるし、モうデヒからの中華もできるし、すごいね、幅広いなっていうふうに感じました。でえ、今日合計ですね、4本見てもらいたいと思います。で 1個次は今と同じパターンで、えっと、3本目は少し別のパターンの中華式ですね、ベッカスパビス。どういうパターンがあるよって感じでちょっと見てもらいたいのと、え最後はですね、え残念ながら、えっと、失敗例っていうのをちょっと見ても ら, た見てもらいたいと思います。まあ、失敗といっても、僕こリカバリーがすごくうまかったんで、失敗になってないんですけど、あの、なってないんですけどね。なんですけども、これ。まずはこれ。 えっと、これ、中華紙とは言えないですね。これ、イエティ、えっと、なんだ。えっと、スパウィズになってて、な、な ん, なんなのこれっていう感じなんですけども。えっとね、今回のこの、相手の攻めですね。えっと、これ。えっと、えっと、うるさいかな。ごめんなさいね。これ。まずは、アルキリーで、え11時方面を削っていく。グランドウォーデンのおヒで、対空砲を壊すまでは、えユニコーンを使う。で、対空砲を壊れたらヒーラーをつける。で、さらにこちら側ですね。えっと、 バルキリーで削りを得ていって、グランドウォーデンがしっかりタンホールに向かうようにカットをしていきますね。このバルキリーの削りは不発に終わったんですが、まあ、幸いにもグランドウォーデンがタンホール方面に向かって利用しているというところですね。で、ここすごいのが、えー、クロスボウ2期プラス大砲、おまけに、えー、タウンホールからダメージを受けてるのに、0時ヒーラーで乗り切れちゃうんだっていうところですね。すーげえと思いました、これ。 こんなにレイジヒーラーって、えー、回復量あるんだなって、改めて、まあ、後ろにいるユニコーンも多分仕事してるんでしょうけど、ちょっと驚きですよね。まあ、レベル1のユニコーンだから、もうそんな大したことないはずなんだけど。で、えー、しっかりと一旦ここで、フリーズで固めて、グランドボディン回復させてから、えー、アイスゴーレム縦に EAT、え、スパビズ、バルキリーと一気に出していきますね。このカットもうまいですね、これね。 東海社でしっかりカットができていて、ババキンは中に入れる舞台にこう、えー、入っていきますね。これでスパビズを、ね、マルチインフェルノから守る盾になるわけですね。で、こいつらが中心部分張るところで、トーンムからのレイジで一気に暴れていって、マルチインフェルノを壊していく。さらに、えー、ロイヤルチャンピオン、えっ、ー、と、後ろからですね、えー、マルチインフェルノを叩いていきながら、外周には東海社が出てきたバルキリーという感じで、もうスピード勝負ですね。これ、これ、これって感じ。この、えー、3部隊が水どもでこう進んでいくことによって、 一気に全開まで持っていっちゃうわけですね。で、まあ、当然ながら、タウンホール13の防衛なんで、投石とかマルチインフェルノも、まあえぐいわけですよ、マルチインフェルノのターゲット5から6に増えてるし、まあ、結構火力としては高いんですけども、まあ、それでもタウンホールをね、あのグランドオーデンでもう壊せちゃうっていうメリットは、もう計りしれないぐらい大きいので、まあ、それができれば、対戦リーグでもそうですけども、基本的にも星2が取れちゃうわけですよね、基本は。 まあ、よっぽどそっからミスっちゃったらっていうのはあるにせよ、まあ、星2を取りこぼすことは、ま、そうそうないでしょ、きっと。あのー、おでひで折れてるってことはユニットほとんどん消費しないんで。っていう感じでそっから、こう、もうね、ガンガンガンガン残ってるんで押していくっていう感じですね。ヒーロー4体とも全部生き残ってるし、ムーっと外周にはまだスパイズまで残っちゃってるって感じ。で、アーチャークイーンはもう、フロークも残しているしね、もうこうなったら止めらんないですね。いや、すんげえ上手いなと思いました、この2つの攻め。 これはね、ぜひね、僕、極めたいなと思いましたね。これ使えるようになったら、だいぶ攻めの幅広がりそうな。ま、あそんな気がします。で、えっ、ー、と、リュさんのタクション一本見てきましょう。えっ、ー、と、リュさんね、スパビズ結構得意なので、あの、この方のね、スパビズ、通式は参考になります。で、えー、今回のね、えっ、ー、と、タウンホール少し奥目にあって、おでひで壊すには、この辺でも結構ね、壊すのはしんどいわけですよ。あのー、だいたいえっ、ー、と、スーパーボールブレイカーと、 スーパーウィザーと開放しててるんんでです、えー、持っいいけないんですねそうすると、こういった効果力、えー、高体力のストレージを壊せないんで、おでひいターンフォロールとすのは、まあ、時間的にちょっと厳しいかなっていう感じ。なってくると、これですね、えっ、ー、と突撃感で、えー、相手の主力の部分ですね、ここ、あ主力の防衛の一角を潰していく、透析圏のところですね、潰していきながら、 で、えあ、ー、の防衛軍も釣り、で、ここの部分、ベビドラでカット入れて、アーチャークイーンをこう流すっていう感じですね。でアーチャークイーンの仕事っていうのは、ね、この部分、実質、このいっぱいはなくて、ここ、えー、と突撃感で壊してるので、この外周部分のこの部分のカット、プラス防衛軍の処理だけですね。すぐにこっちからペッカイエっていう、あ、ペッカスパビードを入れていきます。で、入れていく場所っていうのが、まあ、肝で、はい、これフリーズ前ですね。しっかりと、 え、ババキンを守るフリーズって言って、まあ、そこはちょっとね、あの、小技としてうまいんですが、一番うまいのない、うまいのは何て、ここ。しっかりこの部分、ババキンで破壊することによって、真ん中のこのね、イーグル方方面に、ペッカとスパビーズが行くわけですよ。で、行った時にジャンプのかけ方、ここにかけてないですね、ここに。かけてないので、えっと、タウンホールの方面にユニットとしか行かないわけですよね。で、行かないんだけども、ど う, どうやってタウンホール処理するのって言ったら、スパビズとアジャクイでこういう風に潰していくんですね、これ。 壁の外からタウンホールを潰すことによって、このポイズンダメージの中に、誰もユニットが入っていかないわけですよ。これめっちゃ強いから、このポイズン。マジこのポイズン強いですからね。本当に、馬鹿にしちゃダメですもん。ここに入っていかないわけですよ。なので、えー、タウンホールのダメージっていうのをもう極力最小化することができる。なので、壁の外からア衣チャクイとかでタウンホールを射抜くようなプランにしていかなきゃいけないっていうことからして、 この中華式っていう攻め方は、プランの、えっ、ー、と、その幅っていうのがそんなに自由が引かないんですよね。そのタウンホールのポイズンのとこにスパビズ吹ましちゃったら全部スパビズやられちゃうので、どうしてもそれはできないんですけども、あの、そうしないためのプランを組むのが難しい。壁の外からアチャクイエに抜くっていうね、タウンホールを。このプランが難しいんですが、それを考えずに済むのが、さっきのお出ひなんですね。外側にあるタウンホールってのはもうお出で壊しちゃうことによって、 もうそっから先の中華式のもうルートっていうのが、今このリュートのこのルートってもうこれしかないようなルートじゃないですか。もうそういう風に限定されたルートじゃなくて、自由にそっからルートが組めちゃうので、で、おまけに10日弊社も使えてね、中から出てくる、えー、ま、バルキリーなのか、 ホグライダーなのかわかんないですけども、そういったユニットとロイちゃんを混ぜて外周を壊すなんていうね、えー、こともできちゃって、もう幅がめっちゃ広がるので、これはですね、ぜひ、あの、使いたいなと思うね、中華式のパターンかなと思いました。で、最後、えっ、ー、と、一本、残念ながらの失敗例見ていきたいと思います。で、こちらをお願いいたします。どうぞ。はい、こちらですね、ちょっとティーコンさんにお邪魔します。ナーチンさんのアタック。これね、失敗っていうのはちょっと失礼ですね。あのー、言葉が、まあ、違うかもしれないですけども、 すんリカバリーなんですけども、狙いは絶対にこれグランドボーデンのお出火 で, ひで、えー、タウンホール狙ってるんですね。これ対空砲のね、ラインにヒーラーが入んないように、もうここからをグランドボーデン展開するしかなかったわけなんですね。で、えっ、ー、と、そうなってくると、えー、怖かったのがこの対方方面にグランドボーデンが取れてっちゃうことなんですけども、見事にそっちに逸れていってしまったんですね。 で、こういうことはやっぱね、あの、対空砲の意思とかよく見ながらやんないといけないので、グランドボディのお出引って。あの、あと援軍があったりしたら終わっちゃうので、ここら辺のね、塩梅っていうのが難しいんですが、今回ね、これ、いけそうだったんですけどね、これね、対空砲に行ったから行ったかなと思ったら、そのまま一気にター砲に行っちゃった。こう、微妙な差ですよね。でもそこカンパス入れに、アーチャークイーン出してこれ、クイヒーにスイッチさせながら、ここですね。 えっ、ー、と、ペッカスワード一気に中に入れていきます。外周部分やっぱりですね、えっ、ー、と、ちゃんと、ペッカー一体でカットしながら、中に全部キングも含めて主力を入れていくと。で、これキング外周も良かったかもしれないですけどね。で、これ突撃感をなんとこの角度から当てるんですね。この角度から当てていって、はい、トームをかけていくと。で、壊しきれなかったタウンホールに突撃感を当てていきます。このリカバリア真面メすごいですね。 で、そこから出てきた、これはイエティですね。レイジをかけていって、タウンホールをきっちりイエティに壊させるという感じですね。うわー、うまい。で、えー、ペッカスパビズはそのまま、えー、上方面に流れていって、これもいいですね。えっと石析のタゲをしっかりとペッカに取りながら、バビズで削りを入れる。もう素晴らしい。で、中央部分に行ったババキンが暴れていて、外周部分もまたペッカがいっあるってうんですね。このペッカいい仕事しますね、こいつね。こいつこいつ。 半島賞ですねずっとこう張るてきたんでしょ、こいつ。<笑>すごいな。で、えっと、あとは最高のとこですね。えっと、残ったスパビーズとペッカー。ー後ろからヒーラーがついてますんで、なかなかやられずにしぶとく生き残るという感じですね。ロイヤルチャンピオンもこれ、ホミングシールドが残ってるので、ラストシールド放って残りの防衛一掃して終わりという感じになってます。やっぱね、タウンホールの処理って本当難しいですよね。これ、ナーチンさんも、おそらく突撃艦こういう風に入れることも考えたのかもしれないですけども、 こうした場合、これクラン対戦リーグなんで万が一ですよ。このところにトルネードとかがあった場合に、えー、それが成立しないことがあるわけですね。こう壁に、右にこう壁にこう囲まれてるんで、しっかりタウンホールまで通るかどうかわからなかったっていうところから、角度をつけてこっちからこう当てていったんですね。少 し, し遠くなっちゃうけども、まあ、えーと、あえて遠回りをさせたっていう感じですね。このまあ 点ももすすごかったんですけども今回のこの4本目で見てほしかったのは、グランドボデンのお出ひえっ、ー、と、タウンホールを射抜けないっていうパターンも当然ながらあります。あるので、抜けなかった場合どうするかっていう二重のバックアップを組んでおかないと、今のナーチンさんみたいに臨機応変に対応できる方ならいいんですが、僕みたいにもうね、そういうのができない人っていうのは、あらかじめ考えておいて、えっと、プラン2ですね。えー、プラン B かなわかんないけど。 <笑>にパッと切り替えてね、タンホールをしっかり落としていくっていうね、ことをする。ま、あそれがいるのかなというね。おそらく今これグランドオーデンでタンホールが壊せていたら、突撃艦多分ここに落としたでしょうね。ここに落としていって、こんな風に多分ルートを作っていったんじゃないかなっていう風に思いますね。ここはグランドオーデンで壊す。ここは突撃艦で、突撃艦でね、額う隠しいと<笑>で、壊していく。でえ、ペッカスパビルでこの部分を描く。ね。で、組んでいたんじゃないかなと思います。 というところでですね本日はこの攻め方を覚えると結構全開近づくんじゃないのっていう1個、鉄板のパターンになりそうなものを紹介させてもらいまして、これ僕も絶対練習します。なのでぜひ皆さんもね、試してもらえたらいいなというふうに思います。で、えー、私の動画ですね、チャンネルですけども、タンーンフォル12から14まで幅広くクラン対戦の解説系の動画をお届けしております。これいいなと思いましたらぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またこれからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。